コンンサルティングの話やっていいこうと思います。皆さん、治療にやってる中で分担価って考えたことあるでしょうか分担価の話なんですけど、まあ、いわゆる自分の金額を、まあ、時間では割るという形なんですけどこれの考え方をやっていこうと思います。 で一人チロインは結論から言うとマンパワーが稼げないからいわゆるこの分担価を上げていく方向性に進んでいくわけなんですねで分担価が低すぎるとどうなるのかっていったらやっぱりどれだけお客さん心肝でリピートを取ってたとしても、えー、まああんまりに月賞100万円っていう形にはいかないことが基本的にすごく多いですでいろんなこの皆さんの競合に当たるビジネスモデルの人たちの分担価を考えていこうと思うんですけど 例えば、えっと、1時間で3000円とか、ね、のなんかマッサージ、まあ、そのリラクルさんとかがやっているようなモデルですけど、これだから、まあ、大体、ふんだが50円とかですねで、1分間やったら50円の、まあ、お金が発生するという形でやっていたりとします。で、まあ、これ多いんですけどで、1時間で1万円とかでやると、まあ、大体110円とかなんですよね。 1時間 1, 1万円か高いなみたいな感じで思うかもしれないで す, だだですけども大体110らいで渡すのおすすめですけど、まあ、大体ですねやっぱりあの分担価は120円前後ぐらいにしとかないと月収100万円は毎月毎月コンスタントにシステムとして生きづらいっていうようなそういう特徴があるんですね。 はい、なので、えっとまあ、皆さんで言うとですね、まあ、1時間やるのであれば、まあ、やっぱり1万1000円とか2000円とかの目指していくべきだし、まあ、私たちの塾のモデルとかでやってるのであればやっぱり50分1万円とかやっぱあのお金を上げると金が結構気づくんですけどやっぱ時間を短くするとやっぱそういうまあ価格感度気づきにくいので分担価を上げていくときにおすすめのやり方になってるんですね。はい で短い時間で施術するなんて自分には治療技術がないからっていうふうに考えられる方すごく多いんですけれどもまず分担が上げていくためのポイントだからねいろいろ話をしていこうと思うんですけどまず1点目は新規が獲得できてることですね新規で治療院経営はある一定 の, あのスキームになってくると患者さんを入れ替えないといけないっていうタイミングが来ますつまり単価が安かった人から単価が高単価払える人にやっぱり人が入れ替わるということが1回起こるんで やっぱり新規が取れてないと分担価を上げていく戦略っていうのはやりにくいっていうのを知っておいてください1個目です2個目大事なことはマインドセットですね自分自身 の, あの治療技術もそもそもそうなんですけどやっぱりそれだけ高い技術を持ってるんだ習得してるんだ努力してるんだ投資してるんだっていうようなそういう自覚というか自負がないとなかなか分担価を上げようって自分自身で思えない治療科の先生が多いのでやっぱセミナー行ったりだとか 勉強してたりだとか、あとはやっぱりまあ、そういうまあ、意識の高い治療がなんだと思えるための投資をすること、すごく大事だと思います。はいで、3点目はやっぱ技術ですね。やっぱ時間短くなれたとしても、あの自費で来られる患者さん、効果をやっぱり求めておられることが多いから、結果が出せないとやっぱすごいね。あの、本棚上げていく時とかに自分の障壁になります。全然治ってないよ。とかね。 あの結果、効果は出てないけどっていうふうに言われてしまうとそれで止まってしまうことが多いので、まあ、自分の持ってる技術の、まあ、限界ぎりぎりまでや っ, やっていただくことを狙うべきですね。私自身は分担か<笑>、まあ、現役って、まあ、今やってないですよ。今も医療機関の中で保険の中で外来で見させてもらうことが多 い, とことが多いのでやってないですけど、まああのー、320円とか400円近くをやってた時期もありました。はい、何でで、すか、もう昔の話で、まあ、今は ピークの時はすごいやってました、ね、今はもうそんなに、まあ、その生体に売り上げ上げてこう考えていくとかって感じの今スキームではないので、まあ、今こういう形でお伝えしてるんですけど、はい、なんで皆さんにこの課題やってもらいたいことは自分の分担価とか成立の単価を上げていくための時 の, あの要は障壁が何なのかっていうのを考えていただきたいですね。技術なのか、<笑>どうの投資をしてないのか、マインドセットがないのかとかね、えーまあ、その辺をやっぱりすごい分析してやっていただくと えー、まあ分担価を上げていくことができて、まあ、少ない患者さんでも売り上げが上げられてなかつまあ治療院の予約枠が少なくてもま売り上げがコンスタントにまあ月収100万とか、ね、200万とか出るようになってくるんでこので分担価ぱまず計算してみることから始めていただいて、まあ、分担価診断ですよねどれぐらいの自分自身の治療の価値を置いている治療院の設定にしているのかっていうのをちょっと確認していただくことをお勧めしますので。 えー、その考え方を持って、えーまあ、もう一回ね、まあ、自分の治療院系のやり方を見直していただくと面白いんじゃないかなと思いますので、ご参考ください。面白かった方は、いいね、チャンネル登録をお願いします。YouTube の概要欄に治療テクニックボードでダウンできるんで、今すぐダウンロードしてください。以上です。